ご視聴ありがとうございます。旅する着物男子はおしんです。この旅行動画にコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。紀伊半島編第 ごは、お届けしたいと思います。現在地は、三重県伊勢市の伊勢市駅です。伊勢と聞いて、勘が働いたなら、ズバリその通り、伊勢神宮のお膝元にある JR の駅です。お隣には近鉄の駅もあります。前回までは、和歌山県の那智勝浦町が旅の舞台でした。この映像作品に関しては、伊勢市でやることといったはもう、これしかありません。伊勢神宮参拝です。下空、内空の順番に参拝をして、内空のすぐ近くには、おかげ横丁という門前町がありますので、そこで、ちょっとしたグルメの話題も取り上げます。 あげたいと思っておりますとはいえ今から行くわけではありませんこれから宿に向かいます夜が明けてから伊勢神宮参拝本格的に始めたいと思いますぜひ最後までご覧ください一緒に伊勢神宮での初詣楽しみましょうまずは遅い時間帯なので改札を抜けて今日一晩お世話になるビジネスホテルさんへ向かいたいと思いますもうすぐ改札です 伊勢市駅の改札抜けましたここに書いてある通り伊勢神宮の外宮までは 500m ということで夜が明けたら伊勢神宮の外宮目指したいと思いますで参考になったらいいかなと思うんですけど念のため参拝に備えて社務所の方で確認を取りました朝5時から伊勢神宮参拝が可能らしいですというわけで宿に向かいます踏切を渡って住宅街のようなところを歩いてます僕の宿の取り方が良くなかったんかもしれないんですけど 今回の宿伊勢市駅からだと徒歩で20分あるんですよね。出してちゃんとたどり着けるかな。随分歩いたんですけども、今回泊まるお宿、やっと見つけました。でもね、すごいですよ。歩いてて遠目からでも、あの大きな建物が見えてましたもん。やってきました。ホテルキャスルイン伊勢さんです。早速チェックインしたいと思います。 チェックインの時間量ですこれからお部屋を迎えますはい開けましたおーいい感じじゃないですかカードを刺したら で、ここで脱いでスイッパーが和風な感じになってるホテルさんの個性がここにも出てますよと前日に泊まった民宿はけなすだけじゃないけど全然違う<笑>浴衣はここですね後でこれに着替えよう なお知らせチェックインの時に12階の大浴場の利用時間について紙を頂きましたホテルキャスリンさん伊勢市駅からどこだと20分ぐらいかかっちゃうんですけど、まあ、でも気に入りましたね1泊すどまいで7100円と高いんですけどコストパフォーマンスに見合ったビジネスホテルになってるのはよく理解できましたというわけで はい。12階の大浴場に行って、しっかり汗を流して、備え付けの浴衣に着替えてみまし た, た, いいました。どうですか <笑>美人じゃないんであれなんですけど、まあお風呂利用してみて分かったことがあるので、1点だけお伝えしたいと思います。こちらでお風呂を利用する場合、貴重品を12階の大浴場まで持ち込まないときは、1階のフロントにルームキー預ける必要があるみたいです。その説明を受けてなかったので、今気がついた感じです。まあ、というわけで、お腹空きました。そろそろご飯にしたいと思います。 ちなみにもう開けちゃいましたけど宮野由きっていう四日市の酒造メーカーさんの日本酒買ってきましたスーパードライに比べると30円安かったねというわけでまた明日早いのでちなみにこの映像を撮っているのが深夜の0時10分なんですけどまたですねあと4時間後には<笑>起きてなきゃいけないのでとっと 今日一日頑張った皆さん本当にお疲れ様でした。そういうわけでおやすみなさい。<笑> 紀伊半島線と題した旅行シリーズ2日目になりました現在朝の6時前 で, ですまだ真っ暗で暗いですカメラを持って歩きながら撮影するのが怖いくらいです吐く息がメガネのレンズを曇らせてしまうので昨日一晩お世話になったホテルキャッスルイン伊勢さんで無事にチェックアウトを済ませて伊勢神宮の下空へ向かって移動してますがなんでこんなに暗いのかなと思ったら街灯が全然ないんだ 今結局カメラのライトを頼りに動いてるんでこれはちょっとやばいということであちらに伊勢市駅のホーム見えるんでだいぶ下空に近づいてきましたまだ紐も上ってはおりませんというかお月様がまだ高校と輝いてます 伊勢市駅戻っってきました寒いめっちゃ寒いいめちゃですでもここまで来たら下空までは残り 500m ですから初詣しちゃいましょうここから先が伊勢神宮外宮の表参道らしいんで神様の壊す世界になりますから挨拶をして入っていこうと思います。 じゃあ行きましょうか。 とということで、だいぶ下空の参道を歩いてきましてそれと今は誰も周りにいないんでアゴマスクで失礼ながら歩いております人混みが見えたらマスクをしようと思いますけど今は大丈夫でしょうねこの参道の両側真珠の宝飾関係のお店いくつか見かけました伊勢志摩地方の特産品ですからね真珠って歩道ってありますからもうそろそろ伊勢神宮の下空でしょう 下空前ということで、どうやら到着したみたいです。ここからがお伊勢詣、しかも初詣というおまけ付きの参拝の始まりですね。いや、それにしても何度も言いますが、寒いめっちゃ寒 い, 寒い 正式には豊受大神宮というそうですお米をはじめ衣食住の恵みをお与えくださる産業の守護神なんだそうです雰囲気のいい橋もあって手洗いとか下城とかありますよこう渡って進んでいきましょう ちょっとした太鼓橋みたいになってるんだ橋を渡るとすぐ左側に手水車があります手水車はこんな感じになってましていまだに猛威を振る感染症対策の一環で以前はひしを使ってたんですけど今はひしを使わないで直接お清めをするというそういう方針になってるみたいですねちょっとお清めしていきましょうかお清めの仕方にも決まりがあります まず左手を清めて右手を清めてそれでこのようにして左手で水をすくって血をすくいでもう一度左手を洗い清めますこれが手水車での正式な作法なんです、ね、で参考にしていただければと思います。 それではぼちぼちと下空内の本格的な参拝始めていこうと思います。ちょうど後ろに大きな鳥居が見えるんですよ。ここから先は神様の世界です。神様に対して敬意を払わなくてはいけません。挨拶をしていきましょう。 早速、本格的な下空参拝、行ってきますやっぱり伊勢神宮は全ての神社の頂点に立つみたいなイメージがあるんで下宮のこの将宮へと進む道を見ただけでも他の神社とは違う趣があることをいい意味で感じざるをえないんですよね。 最初の鳥居をくぐり抜けてものの数分で二つ目の鳥居が見えましたここでも挨拶をしていかなければならないそういう作法になってます作法に従って境内を進みたいと思います現在の時刻が午前6時50分を過ぎたところですだいぶ空の方が明るくなってきましたそれで 将軍こちらですということで看板が出ているんですが一つ決まり事があります将軍の中では一切の撮影が禁止されています静止画も動画もどちらも撮影禁止ですなので将軍の手前で撮影を止めてあとは作法に習ってお参りをしてみたいと思いますここから将軍まではそれほど時間はかからないはずですからこのまま順路に従って進みたいと思います あれですね商業の鳥居があれですさっき申し上げましたようにここから先の撮影は一切禁じられてます一旦ここで撮影を止めたいと思います 参拝終わったら後ろに見える出口から出てくるんですけども、将軍から入ってちょうど右側に出口があるので、ここから出てくるような順路になってます。やっぱり普段知っている神社とは別格という印象で、乾杯をし終えた後に心が清められたような気分になりました。あ、あともう一つ、伊勢神宮参拝の時にやってはいけないことがあります。それはお願いをしてはいけないってことです。じゃあ乾杯をするときに何をしたらいいのっていうことなんですけども、とにかく自分の健康 無事を神様にご報告すするそういういい気持ちで臨むのが正しいと言われてますだから僕今回将軍内での参拝で一切何の願い事もしてませんもし間違ってたらないですけど合っていたら参考にしてください下空参拝だいぶ簡略してますけども終わりましたので今度は内宮に向かってど動したいと思いますがここでも絶対に忘れてはいけない決まり事があります鳥居を出るときも挨拶が必要です挨拶をしていきましょう もう一つありますのでそちらの鳥居でも挨拶をしていきます最初の鳥居にまで戻ってきましたんでもう一度挨拶をしていきますこれにて下空参拝コンプリートです もうそろそろ内空行きのバスが動き始めてるのいいな今度はいよいよ内空参拝です信号を渡った先にバス乗り場がありますここから内空へ行けるはずなので時刻表を確認して内空行きのバスを あと十分後だそうです。これに乗っていこうと思います。路線バスの系統図はこんな感じです。内空行きのバスに乗りました。I. C. カードも使えるみたいで、四百四十円です。 未行でタッチした場合はまたここでタッチしてご生産になる、ま、了解ですはい、結構できました。ありがとうございましたああ内宮前の停留所に到着しましたここから内宮での参拝および初詣が始まります最後までご視聴ありがとうございました